皆さんの生きる毎日が笑顔いっぱいの毎日になることを願いこの曲を演舞したいと思います。ご声援よろししくお願いします構え<笑>